寝た<笑>でも仕方がないでしょそのなに水があたるとプゥーってみ<笑>なる皆さんおはようございますではでは静岡県の旅が続いていますん今はちょうど天気がいいの一日じゃあ海ですね<笑>熱海なので熱海なので サンビー チ, サンビチに向かいますはへ。でもなんか暑いね 日, 日焼けにならないようにちょっと心配してるけどちゃんとねなんかスプレーを買ってでプシャーっと使って、うん、まあなんとなく生き残ると思う。はい ま, いりましたわ。なんか人がいっぱいいっぱますねわ。しかもみんなテントみんな頭がいいでもテントは重いし私はちょっとあ る, あるんですけどテントは一応使ったことがないけどあります、はい、でもうううえー、なんかみんなはやはり、い、ね多分 熱海ですね東京から2時間ですねいや、じゃなくてもっと1時間で行けると思う、えー、<笑>人が人がいますまあ、なんとなく <笑>ちゃんとしたスラハンはですよね。へー<笑>よし携帯にに、スイッチで、で水すねそんなにあー 冷たいなんか昨のよりも冷たい感じがしますでもまあそれは普通ですね海は夜の方ですねもっと暑さを集めてでまあ暖かくなる水ですねあーまあそんなに綺麗じゃないそんなに綺麗じゃないやはり街が近いし人がいっぱいいるしうーんうーん いや、ちょっと汚いよ声はえー、ええー、まあいいけどね海は海でしょイヘヘヘハハハ でではではおーあー<笑>お涼<ー><笑>涼しい涼しいくなった気気持持ちちいいい砂砂浜浜だし、しも同じく気持ちいい感じく感がしますねねえお<笑> やはり、い、ね湖と水と全く違う感じああでちょっと海の匂いがあってああ本当に本当に気持ちいい<笑>、えー、久しぶりなんか 海, 海の遊び一年ぶりかな一年ぶりと思うその前はね金沢と金沢と なんか福井だったっけ友達が車が買えてで、うん、福井まで行ったのかしらそこはすごくよかったちょっと比べないで、ね、<笑>このビーチでーもーやはり<笑><笑><笑>出た<笑>でも仕方がないでしょそのなに水が当たるとプッて。<笑> ありがとうございます。 ちなみにこのスプレーですね、ちょっっと待ってこう現れたのかしらサンカットの指プロテクションスプレー、なんかもう結構日本に来てからもう結構使っているから、まあまあ、まあ、お気に入りなものなのではいもし、ビーチに行くときねなんか何かのサンプロテクションが必要でした。はい 砂が厚い<笑>。<笑>遠い距離からちょっとふ、噴水を楽しめます<笑>。で。昼の時間で。美味しいものをいただく時間です。今はその。ダダ銀座商店街に。の。 入り口まで来ました海の方から<笑>で何か美味しいスティーブフォードがないのかしらねじゃあ確認してみましょう<笑> ただこういうの<笑>はいこちらはおさわの湯という場所ででこちらはなんと温泉卵が作ることができます。で